こんにちは。ミサトストリッチファームです。今回は月齢4ヶ月半のヒナ鳥たちをとっています。天気が良い日には屋根のないところに頻繁に出てくるようになりました。のんびりするヒナたちの様子をお楽しみください。ダチョウたちはどの成長ステージでも好奇心が旺盛です。 扉の金具が気になったようです。こんな風に何かが気になったらしばらく飽きることなく続き続けます。ひなたちが一斉に戻ってしまいました。ですので今回はこの辺で終わろうと思います。 また次回の動画でお会いしましょう。